とったんです。二週間後にまた体重を測定して、また取りたいと思います。お酒減らそうかな、ね。あ、そう、お酒、ごめん。お酒も減らします。うん、はい<音楽>。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今日はですね。 えー、と2週間前の動画にも伝えたと思うんですけどもダイエットの結果発表をしたいと思いまーすでまああのー、サムネイルを見てくれてる方は分かると思うんですけども実はですね僕体重2週間ででキロ痩せることができましたさっきねあの体重計乗ったんですけどその模様をちょっとお見せしたいと思います じゃあとりあえずうさんにとってもらったので乗りたいと思いますはいおっ見えるかな 77.25 ですねねってことは 77.25 えー、っと約6キロすごーいすごいねありがとう はい、というわけでですねも、えー、ともとの体重が 83.3 から、えっと、77. 点約 6kg 痩せることができました<笑>あのこれからどうしてこういうふうに痩せれたのかっていうのを説明したいと思うんですけどもただまず一つ あの忠告があってあの急激にあの体重を痩せるっていうのはあまりあの体的には良くないっていうことなのであの緩やかに痩せていくのが一番ベストなんじゃないかなと思うので服の見解でどうして6キロ痩せれたのかっていうのをお伝えできればなと思ってます。でまず最初に えっと、毎日この2週間毎日してたことをお伝えできればと思うんですけどもまず1つ目は携帯のメモ帳とかに毎日食べたものそして体重をえっと記録してたんです実はそうすることによってま食べ物とかだったらこの日ああこれ食べ過ぎだなみたいなこれを直せばいいかなみたいな。 感じで食生活を見直すののが一番かなと思ったのでそういう風にしてみましたで次体重ですね体重に関してはやっぱりちょこちょょここ測るののが一番いいのかなと思ってますあともう少し痩せたいなって時はもうちょこっと頑張るみたいなそういう感じができると思うのでなので体重はそういう感じで毎日測っていきましたあとですねえっと僕は毎日ヨーグルトを食べることをしてました ヨーグルトは結構僕は好きなんですけどやっぱなんかお腹の調子を良くする感じになったので、えっと、ヨーグルトは毎食食べるように心がけました、えっと、水あれあのその前の動画でも伝えたと思うんですけど水を自分に合う量まあ2リットル以上ですね飲むように意識をしましたあとはお酒お酒は僕はもともと毎日飲んでた人なんですけども えっと、週1回ぐらいに収めました完全禁酒っていうのはちょっと苦しいので、えっと、そういう感じで毎日飲まないようにしてるのが一番いいのかなと思ってそういう感じにしました毎日のルーティーンはこんな感じでやっていきましたでたまにやったことまあ週3回4回かなやったことといえば、えっと、家であの痩せる 何て言うのかなあの YouTube とかで見て体操みたいな<笑>あのまあハンドクラップもちょこっとやったんですけどそれ以外にもちょこちょこやったりして汗かくようにしてましたであとは何だろうなあとなんかこれが良かったのかはわからないんですけどもえっと僕味噌汁を結構毎日毎日じゃないな週それこそ23回飲むように。 してましたでもそれが効いたのかどうか分かんないんですけどもとりあえず痩せられるようなものを徹底的に調べてあの痩せられるっていうかでもともと俺はもうパスタが大好きだしもう炭水化物大好 き, 好きあの太るものが 太, 太りやすいものが好きなタイプだったのでそれもちょっとちょこちょこ改善していって。 まあ、週に2回とか3回ぐらいに収めていって食生活を見直して い, いった感じですかねであの実はそのダイエットの途中の映像を一応撮っていたのでそちらも一緒に見ていただければと思いますどうぞ終了、はい、おはようございますまずダイエット生活1日目です今の時時刻が10時です で僕は今から動画の編集をしようと思ってます朝ごはんは基本あんまり食べないんですけどスープを飲むようにしようと思います体を温めてやることをこなしていこうと思いますで、えっとその編集が終わり次第あのちょっと動くやつをやろうかなと思ったりしてますそれでは頑張ります はいというわけでえっと編集が終わって今3時ぐらいかなまだあの昼ご飯とかも食べてないんですけどもあのね俺思ったの今までさジムとかそういうとこでめっちゃダイエットダイエットで頑張ってた時期とかあるんだけどでもジムでめっちゃ疲れるのね疲れてでそしたらもうめちゃくちゃご飯の量量が増えたりしててで結局太っちゃうみたいなことを何度も繰り返してきたからってことはもう 疲れやすくしないで極力楽をしてって言い方はあれだけど無理せずに痩せていくのが一番ベストだよねあのそこまでストイックにならずに規則正しい生活をしていって痩せていこうと思ってます<音楽><音楽>疲れた暑<笑>いちょっと ちょっっとしか踊ってないのでも全然動いてなかった証拠だよねきっとこれがっていう感じであのちょこちょこ気分転換に動ければなと思ってこれからもやっていこうと思います1日目を終わりましたさて1日目どう体重が減ってるのか昨日が 83.1 だったので。 それがどう変化してるのかちょっと見てみたいと思いますいいいいよ 82.20 え本当だ1キロも痩せたのま九9 0 0ムかなすげえ今日あのー、何ずっと水飲んでたのそしたら、うん、もうめっちゃ何トイレめっちゃ出るから<笑> それでちょっと減ったのかなーと思って。そうかもね、ね、すごい、ちょっと。あとは、ちょっと運動したりとか、したので。続、うん、けていきたいと思います。ね。はい。少量って言ってるだろう。いきます。はい。 すごいね。や、うん。お、見えるかな。七十七点二五ですね。ね。ってことは七十七点二五。えっと約六キロ。すごーい。出まし、えーえー、すごいね。ありがとう。 はい、というわけでですねこんな感じで僕は痩せていった感じです、はい、まああのー、定期的に僕はダイエット継続していこうかなっていうふうに思っていてまあもともと僕その10代とかは。 あの60キロ台だったのでもうあとまあそこまでいかなくていいけど70前半ぐらいになったら一番理想なのかなって思ったりするのでまあ僕はあの継続してやっていこうかなと思ってますというわけでこんな感じですが、まあ、また半年に1回とかそんぐらいで今どんな感じなのかをお伝えできたらなと思ってたりします というわけで今回の動画はここまでにしようと思います。翔太頑張ったねって思っていただけたら高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。